こんんにちは<笑><笑>さんです今日は何しましまょうか今日はねこれからやっぱお正月に向けてね松をご購入するお客様がいっぱいいらっしゃるんですけども、はい、まあきにできてる松じゃなくてちょっと自分でじくりたいななんていう時に買うこういう松 の,、はい、あの苗木が高いもんじゃないんですけど、うん、このまんまではね全然飾れませんのでお手軽な松の植え替え。松の植え替え替、はいはい、この時期でも この時期でも全然平気ですね根をバッサリ切りません松はですから問題はないんですよ、はい、ただそのサイズねこのぐらいの大きさだと、うん、まあ、このくらいに入るかなみたいな、うん、そうすると小さい鉢に入れると松が大きく見えるんですよ、はいはい、大きい鉢に入れちゃうとなんか貧弱になっちゃうので、うん、この太さから言うとだいたいこのくらい今日使う鉢がこれはあの。 卓道ってあののはえっ、ー、と食卓の宅に道ですね。もう80を過ぎていらっしゃるんですけども趣味であの鉢を作って自分でもちろん植えてますけれどもとても面白い彫刻をです、ね、えカニですとかカエルとか、はい、こ, こ, これちょっとあいありますね他にも龍とかいろいろあるんですけれどもちょっとうちにあるのでこれで松ですからやっぱり出物でこっちになると思いますけれども。はい ちょっと植えてみたいと思います。僕は竜のやつ持ってます。竜の面白いですよね。ぐるぐるぐるって、うん、るっと回ってるやつ。<笑>まずこの松ですね、汚いじゃないですか、うん。だいたい売ってるものってこの程度の汚れはあるんですよ。はい、ここもう枯葉をどんどん取る。このところでちょっと時間をかけないといけないんですけれども、これここのところね、丁寧にやってほしいんですよね。手を抜くと後でね、植え替えた後だと取れないですから。で。 これが新しく今年が伸びた芽なんですけど、はい、ここに古い葉っぱ去年のがあっての先っちょがちょっと茶色くなってるでわかりますかねこれこれは取っちゃいます、はいねうん、もうねもういらないんですよ。であとはかっていうんですけど松にもあるんですけどこれねちっちゃいやつこれがあるとねもうちょっとね見っとこないんでこれも丁寧にね ピンセットでね、綺麗に取っていきますね。袴から新芽が出る可能性があるから、はい、袴間は残すみたいな。あ、そういう方もいらっしゃいます。なるほど、ね。<笑>しかしながら、こんなちっちゃい松で、うん、その形をね、これから立派な盆栽にっていうほどでもない場合は飾るときに、今の状態が綺麗に見せるためには、うん、取った方がってこと。そうですね、えー。まあ元からね、ここから服っていうのはわかりますよ、ね。わ、うん、かります。こういうふうにね。 出てますからね、うん。ここがうんと伸びてるときに綺麗にしちゃうとこっから出ないから取っておくんでしょうね。は掃除が終わりました。綺麗になりましたね。はい、はいこんだけ綺麗だったらね。お正月飾れると思います。じゃあ抜いていきます、はい。根っこがどうなってるか？まずはね。本当にね。切れません、ね、ただ砂で植わってるんだよね。これ。 名古屋の方は砂で植えるるんんでですよ中途半端に混ざってるか な, <笑>なんで落としやすいんですよ作ってやると全部落ちちゃう関東は砂で植えませんから名古屋の方で買ってきた砂に入ってるやつを関東でそのままにしとくと1年でぐらい悪くなるんですよねやっぱ気候がか違いすぎるんじゃないでしょうかそれで必ず植え替えた方がいいですほっとかないでその場合 赤玉とキリュウズナ、砂で植わってたぐらい水はけがスーッといってるので、はい、キリュウズナを四に赤玉六ぐらいの割合か、三七、キリ多めに普通よりしたほうがいいですよこれ以上は無理ですねもう丸めるしかないんです、今のうち本当は切りたいけど、ね、<笑>切りたいけど切らない、切らないです根っこに金がついてるので切っちゃダメだよねこれ入ると思いますか、はい、入るんですよ、はい、ほら入るんです、ね ありますよこのぐらいのサイズに植えないと松は大きく見えないじゃないですか。十分です。大丈夫です。<笑>大丈夫です。全然気にしないです。豆盆栽やる人はごく普通にこんなに十分ですってい。今。 みんなびっくりするんですけど、意外に…水が大変なのは大変ですよねそれはしょうがないですけどね<笑>これ宿命ですよね、まめぼうんだからって言って、このくらいのハチとこれと回数変えるかというと、同じなんですえ同、ー、じなんですよ、ね、そうん<笑>不思議なことに同じなんですそうですよ、ここがカニだから…こっか…あぶ っ, っか。 うん、これね針金かけてないから、はい、頭ができてないんですよね、うん、頭はできてないけどでも前ぐらいは決めとかねこの場合ここに入るか入らないかの話でやって形を作る方は今日はやりませんはい<笑>植えちゃってね少し馴染んでから針金でね、うん、様子見ながら修正します、うん、同時にやるとかわいそうですさすがにこのちっちゃいのに植える時は、うん、どっちからね、えーえー、どっちか全然引き平いです<笑> ほら隙間があるぐらいだから。<笑>こう盛り上げるところは盛り上げた方が格好がいいんですよ。全部はい高さっては入らないな、うん。うん。あこれがいいんですよ。ここに根があって、うん、根っていうか幹なのかな。ものすごいこう盛り上がってるやつ。これは楽しいと思います。よっって、はいタ楽ドさんの鉢はね、うん、ここに穴入っていてじゃないですか。針金通しの穴があるんですよ。ほー。 ちっちゃいのに。<笑>ミニだと。ね。あんまないんで、ね。んないですよね。そうそうそう、あんまないから偉いなと思って。うん、自分で使ってるから、やっぱ使いやすいものを作るっていうのが、あの。趣味家の人の発揮っていうのはありますよね。綺麗さを追うよりは、実用性を追うみたいな、うん。面白いな。そ<笑>の八。面白いですよ、うん。面白い。カニ好きなんですかね。 カメもありますね。龍とカメとカニとカエル、ね。カエル可愛いですよね。目が、ね、ちょっとね漫画チック。あんまりこう規格にこだわらないで。ではここはさすがに入らないかと思います。入りますね。まだ入ります、ね。<笑><笑>こっちがね中に入るってことはね隙間があるんです。 乱暴だななって思う人ももいいるかもしれないけどでも結構丁寧に<笑>やってる<笑>大きい盆栽だってこんな太いのがこんな浅い鉢にって思うように入ってるじゃないですか あ,、ね、あれと一緒ですよとあそこの中で太ったわけじゃないですからねギリギリの太さのやつが入ってますからね盆栽っつうのはそういうもんなんですよ植木じゃない盆栽なんですから鉢と木の割合が7対3。 六対四、五五にしたらいけばいいでしょう。木を大きく見せる必要がありま、ね。そうですよ。そうそうそう、このね、飾りつながね、飾りの赤玉ですけどね。これ結構保護になってるでしょ、うんですよ、こう。これ何サイズ一番ちっちゃいなんだろう、ふるったふるって、粉は綺麗に取ってありますよ。うん 硫粒も、あのー、何でも出ますからねこのサイズはもったいないでしょるって 自, 分で、うん、自分でふるって分けるこれだけ売ってる人もいますでもあのしばって言って売ってるやつは硬質じゃないから粒がお値段んですよ硬質じゃないんですよ硬質じゃないんで要するにホームセンターで売ってる芝目はあれは潰れちゃうんでやめた方がいいと思いますけ ど, どもうちょっと綺麗にね 綺麗にすることが大事。ほじくりとの、で押さえる、はい、押さえて。まあ乾燥防止の役もあり、土が、はい、あのこぼれない。本当は苔貼るとよくないんですよね。うちも販売しない場合は苔を貼りませんから、<笑>あの育てている時はね、ただ苔ついてとお客さんが喜ぶどうしてやっちゃいますけども。 苔つけちゃうと乾いてるか乾いてないかわかんないからよくないんですよそれと苔に負けちゃう木もあるんでなるだけ薄く お客さんで私苔枯らしちゃうんですみたいな人いませんか？いますいますいますよね。ようん、はいはい苔だけ枯れるって言ってますね。うん、大丈夫です木が枯れなきゃっていうんですけど。そうそ う, そ う, そう苔はね環境ですぐ枯れるからって言います。木が枯れなきゃいいんですって。買ってきた苔だとどうしてもその取ったところの産地のあの環境であるんで自分で取っても山で取ったやつははれませんよ。うん だからいつも言うのは近所の 石, が石 の, あの塀の下とか道端に生えてる苔を取ってきてくださいねとは言いますけどねこれで針金をちゃんとかけてやればいいわけですね。は<笑> こっちをこう曲げて、でやります。うん、松のぐらいの大きさの木にはこのぐらいの鉢が。 そういいって合、ね、うと思いますよ。だからほら植え替えの時期がね、ちょっとね、うん、今松の植え替えの時期じゃないからあれですけど、<笑>春先だったらバッチリ入りますよね。<笑>もうちょっとだか低く植えれるってことですかね。そうですね。ーーそうですね。低くはうん低くはなりますよね。うん、ただここを出すためにちょっと上に持ち上げた気合いはあるんですけど。うん、この根っこがね、うん、面白いかなと思って。思うですね。やっぱハによってだいぶ雰囲気変わりますよね。雰囲気変わります、ね。これじゃあね。 <笑>それじゃあ<笑>確かに盆栽ですねこれはね<笑>最近タイガバチが売れてるそうですねそうですね Q さんのおかげではい、はい、ありがとうございます今度ご飯起こってもらおうかなと思います<笑>、はい、<笑><笑>というわけで<笑>はい<笑>こんな感じで大丈夫ですかねはいはいありがとうございました 私は、はい、京都の大観点に出店いたします大京都の平安神宮の前にある宮古メッセという大きな会場で大きな盆栽の展示会が行われますそこの売店、毎年参加しております11月の25日から28日ですね、はい 大にぎわいでございます。二日目スタートです。出発。出発ます。二<笑>日目始まりました。はい。今日は朝から本採球ファンの方に来ていただきました。はい。 それを取りたくて、回してたけど、そこに行かないようにずらしたんだけどす、すぐ。サインを。すると。いらないでしょサ イ, サインを見たいんだって。<笑>はい。イいや。絶対してるじゃん。絶対してるじゃん。いい あ、私京都で帰りますんで、はい。はい。ありがとうございました。今日はえっ、ー、とワークショップがハイアットハウスの方で、はい、20人の方は無料でワークショップやります。頑張ります。はい。 道具を確認していきたいと思います、はい、次、この紙カードがありますこれは盆栽 Q っていう盆栽の、えー、YouTube のチャンネルがありますそこに私時々出てるんですけど、えー、そこで盆栽の育て方とか管理の仕方とかっていうのを、えー、この QR コードを読 み, こ読み取ってもらえると出てくるのでわからないことがあったらまずこのサイトに 行ってみてみくださいそうするといろいろ情報が書いてあると思います。